イも皆さんこんにちはち h すということでね、えー、今日はですね、えー、こちらの記事、えー、何ですかということで、えー、なんとですね「鬼滅の刃」リサエメからあ一編新シリーズ「刀鍛冶の里編」の主題歌はワンオクロックが担当起用した制作サイドの狙いは新たなファン層の獲得ということで、えー、本日ですね週刊女性プライムさんがツイッターの方に上げられていた記事がですね、えー、ちょっと話題になっております なんと『鬼滅の刀鍛冶の里編』の主題歌があどうやらワンオクロックが担当ということがね判明というか、まあ、この記事によると、まあ、そういうふうに書かれているんですけどもそれは一体本当なのか私がねちゃんと調べましたのでちょっと記事とともに見ていきたいなと思いますはいということで最後までご覧くださいはいということでまずねこの記事なんですけどもまあね要はね要約すると主題歌がワンオクロックに決まったということなんですけどもその理由は 理由は何なのかとということでね、ねちちょっととと記記事事のの内容を一部部引用して見て見いいきたいなと思うんんですけども私この記事ちゃんと全部読みましたで読んだ上で、まあ、こんなことが書いてあったんですよね。まあ、アメリカを拠点に活動するロックバンド、ワンオクロック、通称ワンオクが担当しますと、いうことあ担当しますということなんですけども、昨年の秋頃にはなんとすでに内定していたようですというところで、まあでね、この情報元はどっからこのね、情報が出たのかということなんですけど けどもどもうやらですねレコード会社関係者のまあそうだと思うんですけどまあ、そっからどうやらなんかね秋頃にはすでに決定していたみたいなことがあなんかね言われているというかまあこの記事によるとね、まあ、レコード関係者から聞きましたよみたいなね、えー、ことが書かれておりますねはいということでまあ本当にそうなのかなって感じなんですけどもまあ、このね記事によるとフジテレビにワンオクの起用について問い 合わせると番組の詳細に関してはお答えしておりませんということでまあ否定はしなかったそうなんですよねはいということでも否定しないってことはワンオクロックが決定なのかということでまあでもただこの記事だけによるとまあそうワンオクロックが決定ということなんですけどもいややはりちょっと怪しいよねっていうかまあこの週刊女性プライムさんちょっとこの情報元というかなんか理由がねこの記事によるとあんまり書かれていなかったんですよ このレコード会社関係者によるとみたいな感じなんで、え、本当にそれそうなのみたいなね。ちょっとこう、熱造記事というか、え、本当にそれちゃんと聞いた話みたいな、なんか情報元が怪しかったんで、私はちょっとこう、調べました。本当にこの情報は正しいのか、マンオクロックが刀鍛冶を担当するのかということを調べてみたんですけども、え、なんとですね、え、情報が正しいか正しくないかちゃんと示されていたんですけども、どこに示されていたかというとですね、ま、こちらでございます。 えー、ワンオクロックのボーカルのまた、あ、かさんのインスタグラム、公式インスタグラムのストーリーに、えー、なんとこんな形でね、えー、なんとね<笑>、正しいか正しくないかね、えー、ちゃんとお答えされていたんですけども、え、聞いてないけど誰か教えてやらせてくれんのというところでね、えー、ということでね、えー、ワンオクロックさん、あ、9月から決定していたみたいなんですけども、あれ 怪しいね、これね。この記事、どういうことなの ?9 月から決定していたのに ななんんでで本人は知らいすかボーカルアーティストの歌ってる方が何で知らないんですか一番のリーダーですよリーダーがなぜ知らないんですかということでいやマネージャーさんが教えてないいやいやそれはないですよねだって主題歌を歌うってことはもうすでに作曲していて歌も歌ってるはずだしそう主題歌担当するとしたらもうすでに曲は出来上がってるはずですからあれ 立っっててないってことですよねね要はねはいということでね、えー、皆さん分かりましたかうん、まあ、このような情報が、ちょっとね、えー、昨日出回っていたんですけども、週刊女性プライムさん、これね、明らかに、これ、あの、再生回数というか、この記事をね、えー、明らかにこう、釣りというかね、 やってるっすね、これ完全に。うん。こういう騙し記事がね、えー、世の中に出回るのはマジで良くないなと思います。いや、さすがにこれはね、悪質だなとお、今回思いましたね。いやー、ちょっとこれは悪質すぎない。 僕もね、こう、記事を読んでいて、えー、あのね、あの、情報源がね、怪しすぎるなって思ったんですよ。で、フジテレビが否定しなかったって言うけど、それは、あの、別に否定しなかったわけじゃなくてあ、あの、お答えしておりません。情報についてはお答えしておりませんっつってね。えー、そういう風な感じで、あの、なんていうんですか、いつもフジテレビってそういう風に答えるので、はい、あの、別に、あの、フジテレビのいつものあれなんで<笑>、あの、そう、答えてないというか、わざわざその質問が答えられなかったわけじゃないので、 あの、これちょっと週刊女性プライムさん変更報道というか、うーん、めちゃめちゃなんかこうね、なんか視聴者をこう楽しませるじゃないけどねうん、わ、わざとこの鬼滅ファンを釣ってね、ちょっとこうワンオークロックみたいな感じでね。 ひどいな、これ、マジで。さすがにこれはちょっと、ひどいなと思いました。で、今回ね、私がなぜ動画にしたのか、私が動画にすることで、さらに、ちょっとこうね、なんだろう、うワンオークロックに対するというか、この記事を、まあ、ちょっとこう、私が、ちょっとこう、なんつーの、さらに注目させてしまうみたいな感じになると思うんですけども、いや、なんで俺が動画開けたかっていうと、実はですね、コメント欄、動画のコメント欄に、あの、ワンオークロックさんが担当したみたいですよ、とかね、え、あと、ツイッターの方にも、 あの、ワンオクロックさんが担当で決まりましたよ、みたいな感じで、9月から内定していたみたいですよ、みたいな感じで、ちょっとコメントがね、たくさん来ていまして、いや、さすがに、ちょっとね、情報の、なんていうんですかね、ネットリテラシーじゃないけど、皆さん、ちゃんと正しい情報を受け取りましょうというか、いやー、ちょっと騙されてる視聴者さんがいたので、 いやこれは良くないなと思ったのでね、私は動画にさせていただきました、今回。はい。で、まあね、えー、皆さんあの、落ち着いてください、えー。主題歌に関しましては、鬼滅テレビ、2月の3日に公開されます、えー、鬼滅テレビの方でおそらくね、えー、ちゃんと正式に公式からの発表があると思うので、 はい、皆さんね、落ち着いて、正しい公式からの情報を受け取ってから、そういう情報を信じましょうね。うん、僕もね、公式からね、ワンオクロックさんに決定したのかと思っていたんですけども、違ったんですよね。はい、こういったあの、謎の、お、変なね、記事には騙されないように、皆さんね、注意してください。ということで、いやでも、ワンオクロックが担当してもね、別に良かったと思うんですよ、僕はね。うん、僕はワンオクロックの担当でもね、正直ね、嬉しかったっすよ。うん。いや、え、マジって思ったもん。 いやただね、うん、ちょっとまあ違ったっすね、はい。今回はワンオクロックじゃなさそうな感じがしております。というかね、タカさんもちょっとびっくりしてましたね。<笑>え「鬼滅の刃」に俺の主題歌が担当するの<笑>みたいな感じで<笑>。 <笑>いや、影響力ありますから、あの方のね、ストーリーにもね、325万人のフォロワーがいますからというところでね。はい、ということでね、まあ、今回はこんな話題になっていた主題歌のことについてお話しさせていただきましたがあ、皆さんのね、コメントとかもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、皆さんまた次回のところでお会いしましょう